1日1回はマスクをつけてるよって方は実は表情筋がどんどんんんていくんです今回はその表情筋をしっかり鍛える「ハニフエロというのを紹介していきます一緒にやっていきましょうはいみなさんこんにちはタートルですマスクをする時間どんどん増えていると思います実はマスクをしていると隠れている分の表情っていうのが こんな感じになってるんです。そうなってくると、顔の表情の筋肉がどんどん衰えてしまって、滑舌が悪くなったり、頬が垂れたり、口角が下がったりして、老けた顔、元気のない顔になってしまいます。そこで今回おすすめなのが、はに、に、ふ、え、ろという5つの日本語を使った顔のエクササイズというのを一緒にやっていきましょう。ポイントとしては、は、大きく口を、は、 にしっかり、口角を横に引っ張るに口をしっかり尖らすふ、口角を上に上げるえ、そしてベロをしっかり巻いたろ。この五つを音楽に合わせて動かしていきましょう。なかなか使わない顔の筋肉、バッチリ鍛えていきましょう。それでは、スマホを見ながらやってください。声は多少出してください。いきます。スタートはにふ、えろ、はにふ、えろ、はにふ、えろ、はにふ、 エロハニフ大きくハニフエロハニフエロハニフエロハニフハニフエロハニフエロハニフエロハニフエロハニフエロハニフエロハニフ Eroha niqu, Eroha niqu, Eroha niqu, Eroha niqu, Eroha niqu, Eroha niqu, Eroha niqu, Eroha niqu, Eroha n i h u Eroha n i h u Eroha n i h u Eroha n i h u Ero ha niku, Ero ha niku, Ero ha niku, Ero ha niku, e o ha n i u Hat niku, Hat niku, Hat niku, h a niku, u h a n Ero u Ero ha niku, Ero ha niku, Ero ha niku,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 Eloha Niku, Eloha Niku, Eloha n Eloha Eloha n Eloha Eloha n Eloha Eloha n Eloha Eloha n Eloha Eloha n Eloha Eloha Niku, e o h a Niku, e o h a Niku, h a Hu, Hani Hu, Hani Hu, h a Haniku, h a Haniku, e o h a n i q u Elohaniqu, Elohaniqu, Elohaniqu, Elohaniqu, Elohaniqu, Elohaniqu, Elohaniqu, e o h a n i q u h a Haniku, h a ハニフハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ、ハニフ。 エロハニフ、エロハニフ、エロハニフ、エロハニフ、エロハニフ、エロハニフ、あ、はあ、はあ、表情筋どうでしたか？鍛えられましたか？うわあ、う、は、わ、あ、顔の筋肉がもうぽっかぽかです。この動画を見ながら何度も表情筋鍛えてください。頑張った方。 グッドボタンコメントよろしくお願いいたします SNS にもアップしてますんで皆さん SNS されてる方は是非この「表情筋ハニーフエロシェア」の方もよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました<笑>